4月19日にベストアルバムミスター5のリリースを控え、4月11日にはグループの YouTube に収録曲 Beautiful Flower のレコーディング映像が公開された。コメント欄には唯一無二最高のグループなど賞賛の声が続出した。 ビジュアルもパフォーマンスにも定評のあるキンプリだが、今回は10ケラ30代の男性に、同性から見てもかっこいい t n g o p s メンバーについて聞いてみた。ここではトップ3を紹介しよう。資格第3位は俳優として活躍中の長瀬角。第3位は長瀬恋。長瀬は1月期にドラマ、夕暮れに手をつなぐ。 TBSK でヒロセスズと共演したことが話題になった。さらに今期は福山正春主演ドラマ、ラストマン、全盲の捜査官、同局系に出演。福山演じる盲目の FBI 捜査官とバディを組む大泉洋演じる警部補のおいっ子で捜査一課の刑事を演じる。テレビドラマにも出演していて演技もうまい28歳、男性研究開発。 顔が整っている24歳、男性技術系。顔、ビジュアルがいい28歳、男性、自由行。スタイルがいいし顔もかっこいい28歳、男性。ジャニーズらしい爽やかな、子37歳、男性。夕暮れに手をつなぐが良かった26歳、男性。四角第2位は同性も、魅了する笑顔、の岸優太。第2位は、岸優太。 騎士は1月期にドラマ、スキスキワンワン、日本テレビ系で連続ドラマ初主演を果たし8月25日には初の単独主演を務めた映画 G メンが公開されるなど、俳優としての活動が続いている。5月22日のグループ脱退後に映画の公開を控え、ジャニーズ退場は秋の予定と言われている。 男性から見ても魅了される笑顔とパフォーマンスまた歌唱力も他のメンバーより頭一つ抜けて声が通るので聞きやすい39歳男性パートアルバイト笑顔が素晴らしい37歳男性公務員天然でお笑い向きなところ25歳男性デザイン関係マッチョなところ35歳男性ビジュアル 一番花がある37歳男性技術系顔演技39歳男性公務員真面目しっかりしている35歳男性学生フリーター資格第1位は全部がかっこいい平野仕様第1位は平野仕様平野はメンバーの中で最初にビビー 高段者の国宝級イケメンランキングで殿堂入り。殿堂入りを果たした当時、これからは男性から見てもかっこいいと思ってもらえるようになるのが目標、と語っていた。人柄。女性を大事にするところ、22歳、男性、会社員。顔のパーツ位置がバランス、よく目がキリッとしている21歳、男性学生フリーター。 パスキーボイス22歳、男性学生フリーター。顔が整っていてクールな、感じ21歳、男性学生フリーター。顔が綺麗だしダンスがうまい24歳、男性会社員。容姿がいい。愛嬌がある、28歳、男性、事務職。笑顔が魅力でかっこいい31歳、男性。爽やかなルックスに加えて鍛え上げられた、肉体美35歳。 男性学生フリーター。全部39歳。男性パートアルバイト。天然系で明るい。バラエティ力があり、面白い。34歳。男性。会社員。顔がかっこいい。少しヤホなところが、ギャップがあり、好感が持ている。36歳。男性。技術系。天然。踊っている時とバラエティに出ている時のギャップ。39歳。 男性、営業販売。優しそうなところが素敵だと思う39歳、男性営業販売。男子が選ぶ、かっこいい p n g ドブ s メンバー、第4位以下はこちら。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。